はい。皆さんこんばんは。今日も伝説を作っていきましょう。今日からですね、レビューをスタートいたします。よろしくお願いいたします。今日紹介する怪獣はですね、ちょっと古いものでございます。レビューとは言えないですけどもね。うん、ちょっとね、前に発売されたものでございますが、こちらの装備でございます。私がお気に入りの怪獣でございます。宇宙人ですね、宇宙人でございます。グレゴール人グレースでございます。 この金ピカ、見てください。この鮮やかな金ですよ。でね、ここ、細かい線がいっぱい描かれてるんですよね。花、花ですかね。日本特有のですね、カモ紋のような、そういう花がね、描かれているんですね。 これがまたかっこいいんですよ。こういう細かいところまでね、再現されています。これはシワじゃないですもんね。模様ですもんね、完全に。でね、またここがいいんですよね。このマントのところ。マントをつけるのにね、こ, こ, この部分なんていうかわかんないですけどもね。この紐の部分ですね。しっかり再現、細かくね。 ここもね、実は模様が入ってるんですね。あれあら、見分わかりますかね模様が入ってるんですね。ここ線がね、入ってるんですね。ちょっと一円玉のようなね、模様が入っています。こうやってね、入っているんですね。もう、細かいんですよ、とにかく。とにかく、細かーい、細かーく描かれているんですよね。 これがね、もうかっこいい。これがね、660円なんてね、信じられない。それぐらいね、素晴らしい出来でございます。後ろもしっかりね、再現されてますね。この重なって重なってっていうのがね、本当にマントらしさをね、えーつくっつくえー、描いております。 これがなかったらね、なくてぺったんこだったらね、ああなんだってね、言うようなね、感じですけども、こうやってね、しっかりマントですよっていうようなね、ちょっとスカーフ、スカーフをかぶったようなね、つけたようなこういうね、飛び出た模様がね、あるおかげでですね、ああ、マントつけてるんだなっていうのうがね、よく、一層わかるようになっております。 で番号はね、ウルトラ怪獣シリーズ182番でございますね。えー、宇宙格闘士グレーゴール人グレースでございますね。身長が55メートルと、体重が、えー、4万7000トン、強い戦士との戦いを求める格闘士、かつては鋼の魔人と歌われ、 宇宙では流しられていたというね。まあこれがね、ちょっと感動的なね、お話でしたよね。特に悪い宇宙人ではなかったか ら, からですね。で、娘さんがいてねその。で、お父さんが病気でね、もう長くないからということでね、娘さんが、あの、デッカーにね、助け、あの、戦ってくれって言ってね。 それでまあ戦いましょうってことになったんだけどもね。怪獣が現れて、レッドキングがね、現れまして。それでレッドキングをねとね、戦ってね、地球を守ろうとしたっていうね。素晴らしい宇宙人ですよね。悪者じゃないですもんね。なんかいいお話になってるなぁと思いますね。第7る時はね、第7る時はちょっと悪い宇宙人だったんだけどね。 今回はいい宇宙人ですね。さあ、ということで、またお会いいたしましょう。ごきげんよう。